どうです か, かいいほらだいぶ来てますすよ、うん、上ままで行っってますか、うん、武将ひげみたいいいいなのがいっぱいつだねしちょっと使うものは見せたいと思います。はい じゃ あ, まず要素要素、まあそうですねこいつらで一体何をするんですかね 消化って皆んですけど障害についてやっていこう、と思います待から期待。そう、期、はい、知ってますでしょうから期待から期待から期体か ら, 家庭からそう、期待からってかす期待ためにこの要素を消化するんですけどねそで。それをちょっと実験で見ていこうと思います、はい。で、こいつはちょっとね、あくまで比較っていうか、はい、消化しないんだけど、はい、比較としてこいつの食塩を入れます、はい。っていうので、はい、ちょっと実験をやっていこうと思います。はい。はい 接点の準備をしていきます。またね、要素を入れていきますよ、うん。もうちょっとでいいですね。ちょっと。ちょっとで<笑><笑>なんでちょっとでいいんだっけ？っなんでそ の, そのちょっとで大丈夫<笑>ちょっと濃いんだよね。まあ有害物質だから、ね。はい。じゃあこれで、うん、要素を入れました。え？そんなに入れなくていいんだよね。そんだけ入れなくてなんかね、かねかちょっと余余、ね。まあいっぱい入れすぎてなんか失敗した感がまだな。 やっっぱ有害物質はそその大量に使っちゃゃで、ねうん、よね、うん、じゃあで今何それこうお塩です、ねうん、お塩塩って言い方するだう食化ナトリウムって、ね、どういう物質これはあのイオン結晶の イ, イオンからなる物質ってことね。うんはい、ねということはこれ観察的には割れて今これ混、ね、純別同士を割れた混合物のバラです。分かった分かった、はいうん、でそれをさ分離するってすごい大変だよねこれまさか一つずつ取るわけにはいかないから そ, かそれをもうちょっと科学的に消化っていう方法を用いて、うん、分離する方法があると、うん、消化それをこれから紹介してくれるわけね。消化をはい、ましょう紹紹介介します消消化だけ <笑>じゃあセッティングはい。じゃこれはあの、うん、消化したものをここに化粧化粧化するための冷たいお水です。まあ、再化粧ねそ、うん。それレンズじゃないわけね。はいじゃあいいよい。はい。で, でこれ を, セ ッ, をセットして。はい。でします。はい、うん。だから手パッやろう、はい。なぜなら。なんか手 な, なんか手順ね順調だね。<笑> な, なぜだなぜだ。 濡れてますね<笑><笑>濡れたねじっティッシュがありますねこ口のとこをね要素がね漏れないように、うん、どこ行ったののあそうだね要素漏れないようにするよっていうところ言ってもらった方がいいなあの要素漏れないようにあのよ有害だからこういう風うに気をつけようねってことでこれやって見せてるわけだからそれちょっと解説してもらった方がいいなもうちょっと水じゃないそうだね、外に消化した期待の状態の要素があると 危 な, い危ないもん肺に入って危ないとかよくあるから、うん、ねそれを防漏れ出ないように濡れたティッシュをねじって釘椒、はいね、の中見てもっていいですかどうですか若干何 か, んなんか紫紫っぽいですよ、ね、濃いのが要素がもう消化始まってるんで加熱していきたいと思いますはいイヤはいじゃあ弱てでちょっと様子見あどうだか曇る ね, かもるね水分 こがいいってことだよ、ね、湿気がすごいさあんいな曇りがすごい見でも来てるんじゃないちょっとほらあのなんかヨウ素の塊の周りがバイバイしてまいりましたよ。 大学だから、ねああまあ、大学だかららねねあってかなりうう、あ、出てき て, る出てきてる急に発生した感じがする<笑>映像的に。 どうです か, かいいほら。だいぶ来てますよ。うービーカー内がピンクというか紫です、ねうん。これも昇格始まってるんですけど、これちょっとどうですか。煙どう、上まで行ってますか。あまあめ、まあ、ちょっと行っては行ってるんだけど、全体に行き渡ってるかは、ね。まだ割と下でもやもやしてる。る濃いのは結構下にある感じだよね。これの要素の、えっと、分子量が、うんうん、えー、っとね。 三、三百。二百五十。二百五十。チェックマンさん、二百五十三点八。二百五十三点八なんで、空気がね、二十八点八から。だから、重いんだよね、非常に、練習量が大きくて。だから、下に溜まってると。十倍以上ある。うん、あ、でも、だいぶ。変化は、うん。見てください、思う下にない。よその塊はほとんどないのに。どうですか。 ももう一個ててさ、エンカーアトリウム、うん、何も変わらず残ってると、うん、確かに白い煙とかまあ白い煙じゃないかもしれないけど、うん、紫以外の煙出てないつまり塩化ナトリウム確かあのイオン結晶なんだけど結晶壊れにくいと、うん、で逆にあのウ素の方はすぐ分子管力でバッといっちゃってすぐ消化しちゃうっていう、うん、かなりあれだね上の方がビーカーの上の方だけどキラキラっと。 本当あ？うん。ど う, いうんですか？ビーファの内壁あたりがね、キラキラしてきてる、ね、これは元の要素みたいな関節から再結晶。要素が再結晶化してる。いやっぱの上の水で冷やされて再結晶化してきてるってことね。なるほど。空気の対流で上まで上がって。キラキ ラ, キラキラ。キラキラしたヒゲみたいなのがちょっと伸びてはきてる。武、う、将、んうんうん、ヒゲって感じだな。うん<笑> あね、ティッシュペーパーで押さえておくと比較的安全に実験ができるよねってことだよねでしばらくちょっと見てみるかもうだいぶ透き通るより透明になりましたねどうですか最初の消化の頃と比べたらねはいでまあこうやって加熱してきたわけですけどどうでしょう 最初に比べたら、うん、B かほぼ、うん、ほぼ透明にのも少なって、うんね、塩だけになってで上の方を見てください。武将みたいいいいなのがいっぱいつでい、ね、紫がキラキラしたのが見えると思います。うんうん、これはあの消化した要素が上の水で冷やされて再結晶したってことですね。なるほど。はい、キラキラしたのが見えます。で、はい、答えが期待になってでまた期待が答えになったと。そういうことです。 飛び出します<笑>ラスコンじゃなるほト 光沢ですね、こ れ, これが、先ほど見た、最初に見た光沢ってやつが再結晶してもちゃんと健在であるという感じなんですね。よそだ。素敵。ちゃんと再結晶してますね。できた。おできた。残されたやつは、最初に入れた塩だけがちょっと残ってる。うん。塩だけ。と、うん、いうことから、塩はあの消化しにくいけど、うんうん、こいつはよ 要素は消化しやすいっていうこと。エンカラトリウムね。エンカラトリウムは効果 し, <笑>しにくいけど、要素は効かしやすい。なるほど。じところ、処理の仕方ちょっとめんどくさいんだけど、ここはちょっと省略します。はい、じゃ、あ解説よろしく。はい。解説。レッツ解説。はい、じ解説していきます。はい。じゃあ、まずは最初に、あの、要素を入れました。は い, はい、はい、そうです ね, ましたね。で、加熱すると、あの、消化して。 紫の煙が見えたところの で,、うんうん、であの上に入れた冷水に冷やされてここに再結晶して出てきたと、はい、このひ見たやつがここの要素の結晶ですはい、はい、なるほどでもあのこの点々がねえっと塩化ナトリウムなんですけど、はいはいはい、どうでしょう最後まで残ってましたねん こ,、うん、ここにもあるようにまだ残ってますこれがあの物質の違いですね性質の違いなんですね、はい、何が違うかっていうと、うん、あの 結, 結合が違うんですね 結合が要素は分子間力っていう弱い力でつながってますただ詰まってるだけそう弱いんでちょっと加熱するだけですぐにバラバラになって気化すると一方このエ化カナトリンはえとイオン結晶で電気の力クーロン力でつながってて簡単には壊れません結合がだからあの加熱しても要素みたいにこうすぐ気化するってことはなくてその気化しやすさ の違いによって物質を分離するってい う, う、うん、これ消化法って言ってるなるほど気化のしやすさで分離をするということでは い, は, ししはい、なるほど。消化をご紹介しました、はい、消化を紹介しましたはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます消化の紹介でしたありがとうございます次<笑>にね、要素だけ取りな分離するっていうのが大事ですねはいちょっと危険なものなんで、うん、扱いには十分注意しましょうは い,、うん、はいというわけで今日はこれで、ね、終わりたいと思いますはいでは